日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演コーヒーの ねえジュとオブラ・ユズ・ロワールを食べたいと思います、うん、先日米田と森永のコラボお菓子を食べてたなら久しぶりに米ダ食べたくなったなと思ってやってきましたそしてコーヒーアイスコーヒーで普段自分はフレッシュとか甘みが入れないんですけど米田では入れた方がおすすめだということで、ね、入れてみましたそれではチャンネル登録よろしくお願いします 相変わらずのボリューム熱々でクリームが溶けちゃう白のワールか柚子のワールからいただきます大ムラというだけあって中から小豆のひょっこり顔を出してくれましたのではいただきます<笑><笑><笑>朝一番からさっぱりすっきりできるスイーツって思ってくれたの嬉しいわねそういうのってええ アイスクリームのひんやりまろやかな甘さと冷たさにゆずのさっぱりとした酸味が加わることで結構酸味が酸っぱさで目が覚めますね。すそこにさっくりとしたデニッシュ生地やふにゅっとしたバウムクーヘンの生地。アイスクリーム、溶けたアイスクリームがよく染み込んで美味しいです。そうだな。小豆のさっぱりとした甘さも入ってる、なんかさっきからさっぱりばっかり言ってるなぁ。 もっと他に表現ないのか自分ももっと鍛えていかないと詳細なレビューはこのあとすぐ行いますので動画はそのままでいざレビュー開始しますごちそうさまでした<笑> 最初に食べたゆず小倉ノワールもクロネージュもどちら も, どちらもユーズのさっぱりとした酸味と小倉の甘さがソフトクリームと あ, あとは生地の部分が違うんですけど違っていえノワールの方はさっくりしていて口の中で香ばしさの広がり。<笑> クロネージュの方はふんわりしっとりとしていて優しく広がってくるような食感ですねなのでこの辺りは食感と生地の好みの違いかなと思いました柚子や小倉が好きなのであればぜひどちらも食べてほしいですね自分はドワールのさっくりした方がクリームや柚子により合うかなと思ったのでそ今回は 代, 代表として5点とさせていただきます米が久しぶりに食べましたけどボリュームも安全で美味しいです、ね、ご視聴